えー、こんにちは、黒田です。今日もごご視聴ありがとうございます、えー。今日はですねシャッフルでこういうシンコペーションのセクションが出てきた場合どうするんだっていうお話ですよね。ここうこうですね。ジャズの場合も、まあ、ち, ょちょっとジャズの場合だと8跳ねた8本っで考えるんですがシャッフルの場合は結構3連形で考えることが多いので今回はこういう形でいろいろ作ってみました。でえっ、ー、とまあこれ例えば2回連続できた場合全部同じだとどうしても、まあ、まあ最初のうちはそれでいいんですけどちょっとこう まあ面白みみがないなみたいないいた例えばこういうとこですね<音楽>このジャンジャンジャンジャンのギターとかベースがねみんなこうこれを弾いてるでしょこういう時ドラマどうするんだっていう方で今これをやったんですけど、まあ、リズムで処理するとえっ、ー、と ド, ン ド, ドンこれは別ンジャンンのター この足はなしでもいいですねここの足はえっ、ー、とまあシンコペーションダンクラッシュ最初の頭のクラッシュでこれ長い音だからねで次ここで蹴り足でで着地で着地をするのにこの手前のバスラの音を入れると滑らかに着地しますよねっていう話ですねで表記的にはこう3年のこう弾んでるこうあの 譜面ではもう三角の大変だからこうやって書いちゃうけど、これってこう跳ねてるからこの三年で言うと、たかたたかたたたたたたたたたたたたたっていうフィールですよっていうことですね。でそこの三年がハマるんで前半の展開をつとったたこのちょうど交互でいくと、ここが踏み切り足なのでここの音がスニアの方が良いんですよ。なので。 ねっ余るでしょでこれを別にフロアでもスネアの方が蹴ったって感じがするけど、ね、でこのフロアでも蹴った感じがするんだけどこれを蹴らずに「なだれ込み」って僕はやるんですけどこれは難しいですよね。 ととととで全部着地はで全然構わないですがこれも受けてもいいしこれですねあドターンで受けてもいいしこれ両方スニアにしてもいいしスニアとフロアにしてもかわないそうすると。みたいな感じでこうなんか後半細かくしたりとかね。で 受けの方をっていうふうにしてもいいんですが受けの方も3連でいけるとそうするとこれで受けることが細かくやると やるといろんなバリエーションができますよねだから前半と後半のアプローチ前半だけでアプローチいっぱい考えるって こ, と、ね、これもちろん全部スニアでもいいよねこれ流れ込みの場合は歌が左手その方が右でクラッシュいけるまあ僕は左手でいっちゃう まあ、いろいろ。 だから前半のところのアプローチここの3連がこんだけあるからこれをいろんなタムに移動してみたりとかしてでここのスネアで蹴る感じとなだれ込む感じにするといろんなバリエーションができるで帰ってくるところもドタンタタンダ タ, タンって踏みし入れる感じとタタカタっていうふうに埋めていく感じこういう感じをいっぱい自分で書き出して叩いてみるとものすごくバリエーションがいろいろできるんではないかなって思います。まあシシンンコペーションこれジジャャズズのの場場合合はは3連だしジャズの場合は跳ねた8分でで考えていくんで跳ねた8 3連に分割するって考え方はちょっと考え方は僕は違うようにしてるんですけど、えー、シャッフルではこういうふうな、まあ、そんなにたくさんバリこんだけあればもうかなりいろいろできると思うんでいろいろやっていただければだからリズムで普通に繰り返すだけでもいいし前半だけこうやってし後半シンプルにしてもいいしこ、えー、と前半シンプルにして後半をこう細かくしても全然構わないと思います。という具合でいろいろ組み合わせて遊んでいただければと思います。えー、本日は以上になりますが、まあ、メルマガ登録していただくとこの譜面